それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。でえー、と前回ですけれどもあのこのような話をしました。で前回から、まあ、ユークリと誤助法の話に入ったわけですけれども、まあ、前回はまず可観感の基本的な定義を復習しましてそれから、えー、とユークリドの誤助法とあと拡張ユークリドの誤助法について説明をしました。 で今回は前回の話からの続きになりますけれども、拡張ユークリット誤助法の性質についてある性質を述べました後で、でこれから何回かかけて、拡張ユークリット誤助法の応用に関して紹介していきますけれども、今日は方逆減の計算というのを紹介したいと思います。で拡張ユークリットの誤助法については、テキストですと、 セクション 4.3 の53ページから始まっておりますのでそちらをご覧頂ければと思うんですがあの今日は特にそのテキストですと54ページの定理 4.25 の内容を紹介したいと思いますので、まあ、テキストを持っている人は開いてくださいそこで、えっと、定理 4.25 ではあの次のような問題設 定, 設定がされております えっと、f と g をあの間 r の弦としてで、まあ、あのここでは乗与付きの序断でその、まあ、ラムダに対して、まあ、r ラムダですね r1 から r ラムダ1とそれから、えっと、q1 から q ラムダこれは 小, 小の方ですね r1 から r ラムダプラス1は乗与で q1 から q ラムダは常用あ小ですけれども、まあ、これを前回やりましたそのゆっくりと誤助法ですとか拡張ゆっくりと誤助法のように定義しておきます。 それからあと、s0 から s ラムダと、あと、s ラムダプラス1ですね。それから t0 から t ラムダプラス1というのを、あの、各種ゆっくりとご情報に従って定義しておきます。でそうしますと、うんと、一応 ri と qi に関しては、あの、まあ、以前のあ、前回の授業でも出しましたけれども、もう一回スライドで出しますと、まあ、こういう形で、その序算を行って定義するということにします。 それから、あと、si, ti についても、これも前回の授業で定義しましたけれども、こういう形で定義しておくことにします。で、あと、アルゴリズムの、その、えっと、ea ですね、aea の出力としては、d と s と t という値を出すんですけれども、これはそれぞれ、こちらの、rst の値で定義しておきます。 で、えっ、ー、と、さらに、この定理では、行列 ti と qi というのを、あの、i の値に対して、まあ、この上の、スライドの上にありますように定義しておくのですが、まあ、この時、えっ、ー、と、次が成り立つというのは、この定理の主張です。えっ、ー、と、まず最初に、えー、これは、ちょっと見づらいですけれども、あの、fg と siti を、こう、ベクトルのような形にして、あの、並べたものと思ってください。えっ、ー、と、fg と siti の積、 だから F×Si と G×Ti ですね、の和が Ri になるということと、それからあと、この F と G を行に並べて、それに右側から行列 Ti をかけたものが Ri と Ri プラス1を並べたようなものに要素に等しくなるということがまず1番目ですね。それから2番目は、この行列 Ti というのは行列 T0 に かから Qi をかけた積で、表されますでそれはさらに、91から 9i の積にも等しいということですね。で、3番目 C は、2位の i に対して、この D というのはあの、実は F と G の GCD なんですけれども、これは実は Ri と Ri プラス1の GCD でもあるという性質があります。それから4番目の c s D は、その、えっ、ー、と、 Ti、上で定義した行列 Ti の行列式は常にマイナス1の i 乗で、従って Si と Ti は互いに素ということが言えます。で、5番目は、これはあの F と G をですね、それぞれ Ri と Ti を使って表すことができて、それぞれまあこちらの式にあるような形で表されるというのがまあ5番目の性質ですで。 一応今日の授業ではこの性質に絞ってその証明を見ていきます。えっと、まず最初にその A の性質なんですけれども、えっと、これは、と、まあ FSIF プラス GTIG イコール RI という、あの、等式でしたので、えっと、これは基本的には、あの、前回の そのとのの助法定理の通りでで証明できますでもう一つの式ですね。えー、とこちらもあの同様に証明できます。えー、と一応この、ここではその行列 Ti になってますけども、この Ti は、えー、と第1列は こ, のこちらの性質と同じで、この第2列の方は、あの こ, のこれを第1列のインデックスをそれぞれ1ずつ進めたものですので、そうすると、 えーとまあ、この fg にかけるものがですね、こうインデックスが1ずつ進めば、えー、とこちらの乗用の方も ri プラス1になるということで、まあ、基本的にやっていることは、えー、と1列目と同じということです。ということで、一応あの、性質の a は前回の話に帰着されます。で、次に、性質の b ですね。性質の b はこの ti と qi という行列の積に関する性質なんですが、 まず ti が t0×9192.9i までの積に等しくなることなんですが、これあの、機能法で示すことができます。まず i イコール0のときは、これは、あの、siti の定義から明らかです。それからあと、0から i まで成り立つと仮定するわけですね。そうしますと、 こ, この下にありますように ti が qi から q1 から qi の積で表されることになります。で、この時その ti に qi プラス1をかけてみます。で、そうしますと、えっと、家庭から ti はここですね、こうですね。で、これに qi をかけると。で、そうすると、えっと、今度はその、この1列目がちょうど、 この ti の2列目が来てここが si プラス 1ti プラス1になりますで一方で、えー、と2列目はどうなるかっていうとあのこういう形の序断が行われます、えー、これはあの上の定義式から直ちに分かるんですけれどもで上の定義式を計算すると、まあ、こういう序断が行われてでこの序断の結果というのは実は、えー、と si プラス2と ti プラス2を導くあの定義式だったわけですねということで ちょうどこれっていうのは t の i プラス1に等しくなるということで、まあ、あの、まあ、昨日法のその i プラス1のステップが示されたということになります。で、えっと、性質の c なんですけれども、あのこの性質は、あの、前回の、その、ニュークリットのご情報の定理ですね、一番基本的な定理の主張と全く同じですので、まあ、これは前回の、あの、 定理に希釈されますで、えー、と次にその整数 D なんですけれども、えー、とまずうー と,、えーとそうですねあのまず最初にその T の0の行列式は考えますけど、えー、と T の0っていうのはうーんと えー、S0 が1で、s ロが一で t, え t の1が1っていうこと単位行列ですので、t ロ行列 T0 の, あの行列式はまあ1になります。それからあと、QI の行列式ですね。QI の行列式っていうのはこの形見ればすぐに分かると思いますけど、これ、行列式はマイナス、常にマイナス1です。ですので、 えー、とさらに、先ほどの B の性質から、えー、と行列 Ti というのは、Q1×Qi の積ですということですが、えー、と行列式に関する性質を思い出すと、えーこの、この場合の Ti の行列式っていうのは、えー、こ, のこの Ti がその Q1 から Qi の積であるときに、その行列式は、えー、これら の, その行列式の、まあ、積だったわけですね。でですので えー、Ti の行列式というのはその Qi の行列式の積ですのでマイナス1の i 乗ということになります。で最後に、えー、と E の性質なんですけれどもこの F が F と G ですね、えー、と最初に与えられる F と G が、まあ、こういう形で求まるということについては えー、とこれは実は、あの、性質の A からですね、この F, F と G にそれぞれあの Ti っていう行列をかけると、Ri、Ri プラス1というふうになり立つということが分かっていますので、で、これをその F と G に関する連立一時方程式と見て、で、クラムルの公式などを使って、これ F と G について解くと、こういうあの式が得られるはずです。ので、まあ、関心のある人はその各自で、 ちょっとあの計算してみてください。ということで、だいたいえっ、ー、と今日まずあの説明する、拡張ゆっくりとご情報に関する性質は以上ですけれども、えー、ここまで何か質問はありますでしょうか。はい、じゃあ、次に進みましょう。